ああこんにちは。あ いい子がいいたねいい子がいい子がいい子がいい子がいい子がいい子がいい子がいい子がいい子がいい子がいい子が a い a がい a 子 a いい子がいい子がいい子 a い a 子がいい子がいい子がいい子 a い a 子がいい子がいい子 a い a 子がいい子が a い子が a い子がい a 子がいい子がい m a がいい m a い a 子が a い子がい a 子がいい子がいい子がいい子がいい子がいい子がいい子がいい子がいい子が a い a が a い a がい a 子がいい a がいい子が a い子がいい子がいい子がいい子がい a 子がいい a がいい子がいい子がいい子がいい子がいい子がいい子が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 ははははいあ、はいいどうぞどうぞああ、はいかけがたマスカルマスカル 今のお知らみはあに出ます<笑>なんか日本で プリンティガー パパビシックビシックパッドハ、ね、ししートミルジャンガバカンバンモーショ a ビリシックパパンデカカンバンモンカローダティドルマンもカイトハナキタジャリ Enak kita ngobrolnya Mau dengerin musik konser juga n gak g akan bangun Kecuali digerakin ya Kayaknya mereka seneng banget ya Itu Papa m e r t u a baru pertama kali ketemu sama cucunya Cucu itu jepang Cariin pompers Papa, mau ngakak kaitai no? Hahaha n a g a i m a n a kaitai? Hahaha マスクがかやねんや。<笑> Nah, apa ya、uh, gambarannya lucu gitu gambar ya lucu ya. ada gambarnya cuma putih aja putih aja mulai mulai tarot kan k a m a m b o r n bocor a b o c o i n a ya y u so no m a i t e u r e r a k b e r e r a k b e r e r a k b e r e r a k b e r e r a k b e a k b e r g e r b e r g r k a k b e r g r a k a b e r g r a k b e r g e a k b a k b r e r a k b e r g e r a bergerak, b e r bergerak, b e r g e a k b e r a k b e r g e a k bergerak, bergerak, b e r g e a g e r a k b e r g e a g e r a k b e a k a g a k a k b e r g e r g a k a g a k a k k a g a k a k k a g a k a k k a g a k a k パンパス帰るときにぶって、あとなんかおならもあのエディの顔に、ーって、<笑>いや、ちょうどちょっと拭いてるんじゃん、背中、あのー、背中ふいていて、あのー、そうそう、ぶって、おなら、<笑>なんかすごい風感じたよ。い強い風<笑> なんかポップるときなんか力入れてるみたいな感じパアアナクバイカ、うん、<笑>かトムポいいいや、ね、くてなあ、でんじゃない 写真撮ってるから見る、ねうん見る、見に来てるよねうん、目 に,、ね、に来てるけど病院とに痛いです ね, ねうん、そうそうそ う, う抱っこしてるじゃんあ、してるけど、怖いよね<笑>そうそう、すごい怖いしてるよね落としたら、<笑>ねえ落とさない落としたら。落とさない。どのくらい大きくても落としてたらも う, う誰と似てる顔がシュートしてるでしょ眉毛はエディかな あ、耳は私、足も私足も、ね、見えないところは私どうですかじじになって嬉しいねあ二つの意味があるよ。じじになるって年取ったこと嬉しいかあ、笑ってるふふふっふふふふふふふふ笑ふふふふふかふふふふふふふふふふふふふふふふ 英リフレックスマイルって言う。 シ少。新生児美少。意味はないんだけど、こう笑う。はい、覚えました。リフレックスリフレックスするのッリフレック ス, レフレックスリフレックスじゃないよ<笑>ク ス, スリッパ大丈夫かスリックスリフレックスリフレックスリフレックスリフレックスリフレ パパは可愛だ何だ可愛何すぎだ何<笑>だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何かけだ何だ何かけだ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だだ何だ何だだだ